おはようございますラスカルでございます今日はねあの日野豚の人形町店さんに来ておりましてこれがね一応ゆで前2キロのえ塩のフュージョンなんですねと豚フュージョンでございますこちらの2杯をいただこうと思いますんでよろしくお願いしますじゃあすいいただきますいただきます一っ置いといてこっちの豚フュージョンの先にいただきますうわ まめちゃめちゃうまい。かなりね、あのスープ自体も乳化系だから。 とかのフュージョンめっちゃうめっちゃいますねこれうんうん でやっぱあの確かに珍しいぐらい豆乳菓なんですけど他の豆入菓店に比べてあの食いにくさというか重たさはあんまりないです ね, ーですよねうんうんうんうんうんうんううん スタンセミーハンペア、やんで食べました いらっしゃいませ。<音声><音声> ああ・あ塩うにうま、うん、うんはい、あうまっはい完成<笑> mmmm <laughs>、mm. o、okay. 轩 待ちいただきます。 うん。 結構、今必死に10分ぐらい吸ってるんですけど結構吸ってる分、膨張して傘が変わってずっとよ<笑>く食べてる間が増えてくる人、ほんと嫌い嫌なるで、僕は初めて見らっしゃるじそんそれが、こういう状況の一人データかけると、マクサムの時なんですけど味変が、塩ラーメンみんなつく塩ラーメンみんなつきます だから、今の状況の人になして い, いのかは。じゃ、ちょ、ちょっとだけ、まあ、味変にはなります。ちょっとかけて、もし好みだったらば、いけばいいと思います。味変にはなります。味変は。味変わりますよね。ああ、うま。うまいんですよ。うまいんだけど、今時点、うんうん。でも、ちょっと味変にはなるけどう、い、うん、けば、いったい、いっても。美味しいですよね、多分ね。でも、油っこさもしますけど。逆、は、に、い、ちょっと。 ちょっと吸って、しょっぱくなっちゃった塩分がまろやかになるんで、これはこれ食べやすいかもしれないですね。じゃどうぞ。ちょっとずつやりながら。うん。 回乗ってもももう、ーーに入れて、はいうんで、で, それでスからそから最初1対1みたいなのでやって、うん、面白いなと思ったんだけどそれはある意味これで、ね、最後でございます。 <笑><笑>っね、やっぱ綺麗にんせるから<笑>、うんのンとかではうす、ん、まあ、いとやややありがとうございます。<笑><笑> ああ。